皆様、こんにちは。ジェネシスジャパンマーケティング本部の石田と申します。事例に見るコンタクトセンターの在宅、デジタル化、成功のポイントと題しまして、本日はお話を差し上げます。新型コロナウイルス感染拡大で、コンタクトセンターにも大きな変革が求められました。こうした中、ニューノーマルなコンタクトセンターとして、在宅運用や デジタル活用に成功された HTB エナジー様をご紹介させていただきます。HTB エナジー様は長崎のハウステンボスから生まれた HIS グループの新電力会社です。いつでも、どこでも、誰でもをコンセプトに HIS 電気を提供されています。全国からインターネット経由で いつでも電気のお申し込みができるサービスを提供されておりますが、コンタクトセンターでは主に電気のお申し込みに関するお問い合わせを電話、メールチャットで受付されています。ジェネシスクラウドに関しては、2019年11月からご利用いただいておりますが、cs 向上を目指す上でオールインワンのシステムで運用が簡素化できること。 オムニチャネルに対応していること機能が常にアップデートされる刷新性という点をご評価いただきましてジェネシスクラウドが採用されました導入後新型コロナウイルスが猛威を振り始めることとなりますが昨年4月全国に緊急事態宣言が出された際には社員の安全を確保するために 全てのオペレータータさんが在宅勤務に移行されました在宅業務用にノートパソコンを準備され、ブラウザ上でリアルタイムなコミュニケーションが可能な WebRTC 技術を活用することで、わずか1日で在宅移行の準備を完了されました。在宅勤務の場合は、自宅のインターネット環境が電話の品質に影響してまいります。 ほとんどのオペレーターさんが通話品質に問題はなかったんですけれども通話の途切れや雑音といったところで応対業務に支障が出てしまっているオペレーターさんもいらっしゃいましたこれに対して HTB エナジー様ではネットワークの影響を受けにくいチャット業務を急遽開設されました通話品質の低下が懸念されるオペレーターさんにはチャットやメールの業務を対応していただき オペレーターさん全員が在宅でも業務をできる体制を整えつつ、コールセンターの品質を維持されています。さらなるデジタル活用ということで、ジェネシスクラウドのツールを活用することで、ビジネス上の成果も挙げられています。その一つがコブラーズ機能です。電気のお申し込みのページには、電気特有の 少し複雑な入力項目があるとのことです。こうした場合に、電話で内容を説明するだけではなく、実際にお客様がご覧になっている Web ページをオペレーターさんが共有することで、具体的にどの項目に何を入力するべきかを分かりやすくご案内することができます。実際にお客様からは大変ご好評をいただいていると伺っておりますが、 こうした一人一人に寄り添った応対が実現することで、電力お申し込みのコンバージョンレートが上がるといったビジネス上の成果が出てきているということです。さて、今ご紹介いたしました、h t b エナジー様でご導入いただいた Genesis クラウドについて、最後に特徴をご紹介させていただきます。一つ目は、オールインワンのシステムということです。 IVR や通話録音、アートバンド機能、また社内のコミュニケーション用の機能まで、さまざまな機能を一つの仕組みでご提供しております。これによって、使いたいときに使いたい機能をすぐに使うことができまして、多様なご要件にも応じていくことができるようになっています。二つ目の特徴は、オムニチャンネルです。電話、チャット、SNS など、 多様化するチャンネルも一つの仕組みで提供しています。オペレーターさんは Genesis Cloud の画面一つだけで複数のチャンネルの応対ができます。KPI 管理のためのレポートやルーティングの設定など、チャンネルを横断して管理が必要なものも効率的で負荷の少ない運用が可能となっています。3つ目の特徴は柔軟性です。 特に事例でご紹介しましたように、ジェネシスクラウドは通常のインターネット環境で利用が可能ですので、オフィスでも自宅でも場所を意識せずに業務ができる柔軟性を持っております。また、基本的にシステム設定はお客様にて行っていただけるようになっておりますので、ベンダーに依頼が必要なことも多いコールフローの設定なども、お客様自身で簡単に行うことができるようになっています。 こうした柔軟性があることによって、今回のコロナ禍や緊急事態にも臨機応変に対応していくことが可能となります。最後は将来性です。弊社では年間200億円もの資金をジェネシスクラウドの開発に投じております。最新技術やお客様からのご要望を取り入れておりまして、毎週機能アップデートを行っております。こうして 時代のニーズやお客様のニーズの変化に応じて常に刷新されていくサービスというのが最後にお伝えしたい特徴の一つとなります。以上となりますが、ジェネシスクラウドについて詳細を知りたい、事例についてもっと詳しく聞きたいという方はぜひジェネシスジャパンにお問い合わせください。どうぞよろしくお願いいたします。